ミアお前に聞きたいことがあるインタビューは手短にしてよね好きな食べ物はそこの得意な教科は数学今ハマってるものはロールプレイングゲーム自慢の特技は猫と会話できんのじゃあこれが最後だ<笑>好きなこのタイプはふわふわで抱き心地がいい子<笑>えっえちょえちょ悪いけど犬か猫かは選べないからね<笑>